スーパーチュニーサ野菜です。今日ご紹介させた商品はつなぎの空調です。デバイスでこれつなぎの空調、えー、特徴はまあこう高密度のナイロンタックとこう空気を出てませんそれとデバイスこれですね。これも四段階ブロックします。 すごいこれ全体的にも足にも首にも風がプレになっています、はい、でこちら、あのー、価格の方つなぎのほ、えー、税込み4950円でこのデバイスですね風潮機械これが1万2890円合わせて1万7840円で展開しておりますので皆さんよろしくお願いします